さすがにそれは気を使いすぎではないでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。2021年10月19日、北朝鮮が SLBM ・新型潜水艦発射弾道ミサイルを日本に向けて発射しました。 当然、日本はすぐさまミサイルの弾道や発射回数を分析し、対応を協議。しかしながら、北朝鮮のミサイル発射について、日韓で見解が食い違っているというのです。中央日報からの引用です。北朝鮮が19日に試験発射した弾道ミサイルの数をめぐり、韓日当局が食い違う分析を出し、議論が起きている。 この日、韓国合同参謀本部は、午前10時17分ごろ、潜水艦発射弾道ミサイル SLBM と推定される未章の短距離弾道ミサイル1発を捕捉したと明らかにした。だが、日本の防衛省は、午前10時15分と16分、1分間隔で北朝鮮が東に弾道ミサイルを2発発射した。 そのうち一発は最高高度約 50km に変則的な軌道で約 600km 飛行して日本の排他的経済水域 EEZ 外側に落ちたと説明した。岸田文雄首相もこの日午前11時頃記者らに北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射したと話した。このように 両国の情報判断にズレが生じる中で韓国軍関係者はこの日午後に記者らの関連質問に一発を探知したと既存の立場を守った。専門家らは韓日当局間で北朝鮮関連情報共有に問題が生じたものと懸念する。韓日は北朝鮮のミサイル分析でそれぞれ異なる特徴を持っている。 軍関係者は、丸い地球の表面の特性上、レーダーの電波が届く距離に限界がある。韓国は発射地点、日本は断着地点に対する情報が相対的に正確だと話した。とのことで、いかがでしょうか。分かりやすい違いは、ミサイルの発射回数ですね。日本が北朝鮮のミサイル発射を2回だとしているのに対し、 韓国側は当初の段階から1回だと公表しています。ミサイルの発射回数だけでなく、発射地獄や着弾地点など、様々なポイントで分析結果が分かれているようですね。まあ、弾道ミサイルの軌道を正確に分析することは、最先端の軍事機器をもってしても非常に難しく、日韓で分析結果が異なるのは、そこまで不自然なことではありません。 しかし、もしも韓国側が意図的に、あえて事実とは異なる分析結果を発表しているとしたらどうでしょうか。韓国が事実を伝えられない理由はたった一つしかありません。賢明な皆さんなら、すでに差しがついていますよね。韓国は北朝鮮に忖度しているのです。嫌われたくないから気を使っているのです。 ではなぜ韓国は北朝鮮に嫌われたくないのでしょうか理由は簡単。一日でも早く南北統一を実現したいからです。韓国にとって南北統一は積年の悲願であり、税書でも成し遂げたいゴールとして世界中にアピールしてきました。そのための一律化として、韓国は北朝鮮に多額の経済援助を行ったり、 2018年の平壌共同宣言では、2032年の夏季五輪の共同開催を目標として盛り込んだりと、必死にラブコールを続けてきたのです。まあ、ご存知のように、2032年の夏季五輪の開催地は、オーストラリアのウリスベンに決まりましたし、多額の経済援助についても、北朝鮮からお礼一つも言われていないわけで、 ラブコールは完全なる片思いに終わっているのですが、ラブコールはともかくしてこれ以上北朝鮮を刺激したくないという思惑も透けて見えます。2016年から2019年にかけて北朝鮮は韓国を挑発するようにミサイルを発射しており、その度に韓国はビクビクしてきました。その極みつきが2020年 6月16日に発生したケソンの南北共同連絡事務所の爆破です。ケソンの共同連絡事務所は韓国北朝鮮にとって極めて重要な意味を持ち、南北統一に向けた唯一の希望と見られていただけに、北朝鮮による一方的な爆破は世界的にも大きな衝撃を与えました。しかもこの時は金正恩総書記ではなく、金与正 朝鮮労働党第一副部長の指示だったとということで韓国側の立場の弱さが改めて露呈する結果となりました。早い話、韓国は北朝鮮から舐められているのです。ここまでの仕打ちを受けているにもかかわらず、韓国側はいまだに北朝鮮におべっかを使い、一緒になろうよとラブコールを送っているのですから、けなげですらあります。いずれにしても、 北朝鮮のミサイル発射について擁護したところで、肝心の北朝鮮は1ミリもありがたいと思っていないでしょうし、むしろいい迷惑と思っている可能性すらあります。何しろ、緑ことのない片思いですからね。あるいは、韓国が北朝鮮のミサイルを捉えきれていないという可能性もあります。つまり、ミサイルは2発発射されているのに、 韓国の探査能力では一発捉えるのが精一杯だったということです。ミサイルのような重大な兵器をそんなに簡単に見逃すかと思われるかもしれませんが、韓国の軍事力の実情を見れば、それも納得していただけるのではないでしょうか。韓国の軍事は専門家からも宝の持ち腐れだと言われています。それはすなわち、せっかく高価で性能の良い 軍事設備を揃えていてていいいいいも全く使ここなせていなせいということうですまた、肝心の兵士のスキルや戦闘能力については、日本よりも劣る部分が多く、軍事演習の質でも遠く及ばないという指摘もあります。疑似弾道ミサイルを用いた実践的な軍事演習を絶えず繰り返している日米に対し、韓国軍の演習ではミサイルさえも使えないというのですから、 経験値の違いは明らかですよね。素人同然の兵士を広く浅く養成する徴兵制もこの点ではマイナスに働いています。しかし韓国としてはあくまでも日本に追いつけ追い越せのプライドだけで高価な兵器を揃えているのですから、実戦で役に立たなくても大満足なのです。こんなハリボテよりも薄っぺらい軍事力ですから、 北朝鮮からのミサイルを一発ぐらい見落としたとしても不思議はありませんよね。むしろミサイルを一発捉えたぞとお祭りムードだったりして、さすがにそれは言い過ぎでしょうか。ミサイル発射から丸一日が経過した現在でも、発射は二発だったという日本の見解は揺らいでいません。北朝鮮が詳細を公表していない以上、真相はわかりませんが、今後も